まりました秦野乱武将と申します先ほどもねあのー、告知させていただいたんですけども来月のね4月の8日9日、えー、我々の地元ね、えー、神奈川県秦野市にあります、えー、出雲大社相模分市の方でですね秦野元気祭りっていうのが行われます4月の89ですよあのぜひぜひね、えー、足を運んでいただければと思います、えー、それではね演武、えー、の方参りたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますほっ 아 、uh... そう。<音楽> I'm not sure about that.